高橋山、金プリ内の、船舶を解消、ある役割でメンバーから頼りにされて、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月22日に発売されたシングル、Life Goes On h i m e Young が初週でミリオンを達成するなど、絶大な人気を誇るキングプリンス。 高橋山は4月スタートのドラマ、だが情熱はある日本テレビ系で主演を務めることが決まっており、個人の活動も絶好調だ。そんな高橋はグループ内で重要な役割を担っていて、四角金プリの最年少メンバー高橋は2018年に金プリとしてデビュー。 幼少期にキズダンサーとしてコンテストの入賞経験があり、ジャニーズの中でも高いダンスの技術を誇る一人だ。キンプリのメンバーとしてステージ上では圧巻のパフォーマンスを披露しているほか、俳優業も好調だ。昨年のドラマ、未来への10カウント、テレビ朝日系に出演し、昨年末のドラマ、ボーイフレンド降臨。 テレビ朝日系、そして今年4月クールの、だが情熱はある、で主演を務めるなど波に乗っている。グループの中で最年少ということもあり、ファンの間では、弟系のキャラクターで人気を博している。関連記事、なにわ男子大橋和也、ロケ先の定食屋が、ファンから、苦情がすごい、と投稿。謝罪の声相次ぐ。 視覚グループの中介役のような存在あるテレビ局関係者は、高橋のグループ内でのポジションについてこう語る。末っ子キャラであると同時にグループの中介役のような印象で、すね。メンバー内で意見が分かれた時などに高橋さんが間に入ることで、不思議と和やかな雰囲気になるようです。他のメンバーも、 彼がいることによる安心感を感じていると思いますよ。テレビ局関係者。自ら前に出てぐいぐい引っ張っていくのではなく、メンバー同士をつなぐ潤滑油のような存在なのかもしれない。四角平野と長瀬の、船舶時代に、高橋はメンバー間の、船舶を解消したこともある。前でのテレビ局関係者によると、平野市用と長瀬角の間にできた距離を埋めたという。 元々、キンプリは平野、長瀬、高橋による、ミスター・キング、トキシ裕太、神宮寺グ太元メンバーの岩橋玄樹による、ミスター・プリンス、として活動していた。この時、平野と長瀬がうまくいかない時期があったのだ。後日本人たちがインタビューで話しています。が仕事以外でほとんど話さなくなってしまったんです。 当時、二人は16ケラ18歳と難しい年頃だったこともあって、目を合わせることもなかったと言います。前でテレビ局関係者。そんな時、高橋に救われた部分が大きかったようだ。高橋さんは平野さんと長瀬さんの間に入り、双方から意見や不満を聞いていたと言います。当初は、ギクシャクしていた二人も、 高橋さんに話を聞いてもらううちに心に使えていたものがなくなったようです。こういう役割は誰でもできるわけではありませんよ。前でテレビ局関係者。資格グループに不可欠な役割前でのテレビ局関係者は、高橋のようなポジションはグループに不可欠だと話す。平野さんと長瀬さんのようなケースはどのグループにも起こり得ることです。そんな時、スマップなら草号さん。 V6 なら井の原よしひこさん、嵐なら相いばまさきさん。というように、バランサーのような人が間に入るとグループの雰囲気が良くなります。キンプリの場合、高橋さんがそうした役割を担っているのではないでしょうか。前でテレビ局関係者。キンプリは5月22日で平野騎士、神宮寺がグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場。 岸は秋、市、長瀬と高橋の二人でグループの活動を継続する。長瀬にとって、かつて、ピンチ、を救ってくれた高橋が側にいるという安心感を得られるかもしれない。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。